先日のライブ配信でブラック差別をなくすにはどうすればいいかという質問が出ましたでももうそういう段階は過ぎてるんですねブラック差別ってそもそもないので存在しないということをいかに広めていくかっていうことが大事なんですもうもはやねそういう段階に来ているんですブラック差別があるというねこの悪質なデマ 妄想、願望、プロパガンダ、こういったものをいかになくしていくかっていう、まあそういう段階に来てるんですよね。まあ、ブラック差別があるっていう悪質デバ、これはもうメディアが広めてますね。えー、先日もね、もう朝日新聞なんかが、いまだにね、この、 ブラック差別で苦しんでる人がいる。このブラック致命損化全国ブラック調査が出ることによって不安を抱えてる人がいるっていうんだけども、まあこんなの完全に風評被害なんですよ。不安を抱えてるっていうのは、 これはもうその人のね、中の問題なんでね、不安を広めてるのは、そういうデマを流してる新聞、メディア、そういうものじゃないですかね。えー、私はね、もうかれこれ、6年間解放同盟と裁判してるけども、まあ、最初にね、西島委員長、今の委員長ね、当時はまだ委員長じゃなくて、初期長だったけども、最初に言われたのがね、この全国部落調査、部落の場所を広めることで、ものすごい差別が広まるぞと。 そしてあのお前は部落の人間にボコボコにされるぞみたいなことを言われたんだけども結局、差別なんか起こってないしボコボコにされてもないんですよ、私は。 で裁判の中でね、解放同盟が差別の事例として出しているものも、全然差別の事例でもなんでもないです。ブラックの場所を問い合わせたとかね、そういう話であって、ブラックの場所を問い合わせること自体が差別だって言うんなら、循環論法になってしまうわけです。僕はブラック差別なんていうものはないからね、ブラックの場所を広めたって別になんともないというふうに言いたいわけですよ。でそしてね、えー デマの次はプロパガンダですね。この政府が流しているプロパガンダ。やっぱりこの童話対策事業っていうのは失敗だったんですよ。童話対策事業は差別を解消できなかったどころか、もう童話対策事業っていうのがもう差別の原因そのものだっていうふうにですね、この全国部落調査みたいな資料を見て、 実際にね、この全国のブラックを回って調べてみると、もうそうとしか思えないわけです。だけど、この童話対策事業は失敗だって言ったら、もう現政権のですね、メンツは丸潰れですよね、だからもうメンツを潰したくないために、こうやってブラック差別はまだある、差別をなくさないといけないんだっていう、まあ、そういうプロパガンダを流し続けてるっていう現状があるわけです。そしてね、もう一つは、えー、っとね、願望ですよね。 実際ねこの童話でお金儲けしてる人がいるわけです。うん、例えばそのねあの盛り土をしてね、えー、行政に向かってそ の, この童話の名刺を出してねそしてあの指導をね されないように命令されないようにっていうふうにね逃れてた人がいましたよね。やっぱりどうやって言うと役所がビビるし、あとはあの講演会ビジネスでその人権関係の予算を得るためにそのまだ差別ある差別があるって言って自分はブラックミだとか言ってですねカミングアウトなるものをしてですね、そうやって講演をしてお金を稼いでる人っていうのが未だにいるわけだし、あとは御用学者ですね、えー、まだ差別はあるんだっていうふうに言わないと。 そういうい自分たちの、ね、存在意義がなくなってしま う, いうわけですよね、そのブラック差別についてその研究、まあ、研究なるものをやってる学者さんはその自分たちの存在意義がなくなってしまうわけです、ブラック差別があるっていうことにしないと。そしてもう一つは妄想ですね、妄想。えー、もうツイッターとか SNS, とか、ね、SNS で ブラックとかね、解放同盟とかで検索したらどんどん出てきますよね、そのブラックの人間に集団ストーカーされてるとか言って。まあ、これは一つの病気なわけです。で、あの、三若優作さんね、あのブラックの話の映画を作った人、あの人もちょっと映像を出してたけども、えー、長野県でね、その、なんか、 なんかエタとかブラックミンとか言ってね、隣人から罵声を浴びせられてたっていうような話があって、まあ、これなんかね、差別事件だって言うんだけども、でもなんか経緯を見てみるとね、その隣人っていうのはもう完全にこれ病気です、心の病ですよね、だからまあ、これも差別っていうよりは、まあ、そのいわゆる精神病者、異常者の妄想の類いに入るわけです、だから、ブラック差別っていうのはやっぱ存在しないんです。 これまで言ったもう4つに分類されます、えー、デマ、プロパガンダ、妄想、そして願望です、これをいかになくしていくかっていう段階に今、入ってきているわけですね、だけどこれ、なかなか難しいですよね、うん、まず、このブラック差別っていうものがデマだっていうね、そういうことをですね、やっぱりちゃんと公式に広めて認めさせていく必要がある。で ただね、事実として、そのような認識を広めた方が、の世の中にたってためになるってことは間違いないわけです。このブラック差別ある、まだ差別あるんだって思ってる人っていうのは、やっぱり差別する可能性あると思いますよ。まあちょっと変な言い方で、変な言い方だけど、このブラック差別あるって思ってる人は、やっぱブラックに関わると、何かしら不利益を受けるっていうふうに思ってるわけですよ。だけど、ブラック差別はもうないと。 そんなものはデマ、妄想、プロパガンダ、願望の類なんだっていうふうに思ってる人は、まあ、ブラック差別はしないでしょうね、ブラックに関わることで不利益を受けるっていうふうに思ってないわけだから、ただまあ一方でね、やっぱりこれもちょっとね、変な言い方なんだけども、やっぱり同和行政とか、そのブラックに関わる団体なんかに関わると、あまあ、ろくなことにならないっていうことは、やっぱり事実としてあるんですよね。だから まあ、そのブラック差別が何なのかっていうことについてまあここで言ってるのはその伝統的なねその近世の身分に基づくそのまあなんか因習として残ってるものっていう意味でのブラック差 別, よブラック差別ですねそれ以外のいわゆるもう昭和の時代にできたものあるいは今 の, ねこの利権絡みのもの政府によるものそういうものはこうブラック差別というよりは うん、これはやっぱりこのデマ、プロパガンダ、妄想、うん、願望なんだっていうふうに整理していかないと、ちょっとそこは分ける必要があると思うんですよ、デマ、プロパガンダ、妄想、そういうものは差別ではないと思うんですね。で で今もこの江戸時代から の, この身分制度に基づくそういう因酒としての差別っていうも の, ものはもう完全になくなってるっていうふうにもう断言していいと思いますでそういうものがまだまだあるあるって言ってる人は、まあ、あった方がいい人なんでしょうねそういうものはあった方が何かしら得するんでしょうねでこれはねいろんな差別問題に共通するんだけどもその差別はないっていう人に対してね 非難すするべきじゃないいと思いますねそれは LGBT でもねこの人種の問題でもそうだけどもこの人間っていうのはねそれぞれ違う世界を生きてるわけですそれぞれね違ったこうこの人間関係を築いてねそれぞれ違う世界で生きてるわけで。 まあ、その人にとって差別がないっていうのは、それは非常に幸運なことだし、あ, あるいはもうその人は恵ま れ, 恵まれてるし、あるいはその人の生き方が正しいっていうことなんですよね。だけど、差別があるって思ってる人は多分ね、悪い生き方をしてるんだと思います。そういう世界に生きてしまってるんでしょうね。だから、差別がないって言ってる人を非難するっていうのは、それはね、 あの完全に間違いというか、本当におかしなことだと思いますよ、差別があるって言ってる人の方が、ある意味ね、差別者なんですよ、自分たち の, そ の, その人望のなさというか、その周り の, このおかしな人を引き寄せてしまう、そういう生き方をしてる人たちがね、もうそのもう差別のない、幸せに生きてる人たちを非難するっていう、そういうおかしなことが起こってるわけです。 だからままあこれはいろんな問題に共通します差別というものは存在しないっていう人をですね非難しちゃいけないですむしろね差別はないっていうふうに言ってる人たちから学ぶっていうね姿勢がね僕は大事だと思うんですよねうんということでねまあ今日はね、えー、ちょっとこの夜景を見ながらこの 部落差別はないといいいととうことについてお話しいたしました、まあこういう動画でもねなぜかね広告がつかないんですよねだからどうせ広告つかないだろうから最初から広告はオフにしておりますということで皆さんお聴きくださいましてありがとうございました。